ゲームアニメ漫画音楽いいカルチャーを愛する全ての人へゾーンを体験しようでエナジードリンクゾーンって何者本番いきますこのマーク皆さん何か見覚えがありませんかえこうするとピンとくる方おりますでしょうかカメラ OK 音 OK ョ者 OK 用意スタート どうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですこちらを紹介していきたいと思いますゾーンエナジードリンクですでエナジードリンクといえばですねモンスターレッドブルというものがですね結構皆さんおなじみかと思いますがそういったエナジードリンクに続く飲み物がこちらえの ゾーン商品名のゾーンというものはですね、スポーツ選手が試合中に好成績を残した時に、おい、あいつゾーン入りやがったぞとえ表現することからこの名前が名付けられました。このマーク、皆さん何か見覚えがありませんかえこうすると ピンとくる方おりますでしょうかそうパソコンの電源マークえー、パッケージもですね、国産飲料としては初めての真っ黒なものまあ、裏はですね、こういったシルバーになっているのですが、真っ黒ですかっこいいよねこのゾーンのコンセプトとしては、モニターと向き合うすべての人に最高の没入とパフォーマンスを誰でも手軽に取り入れることができるデジタル新世代のエナジードリンクですゾーンの担当者はこう語りました。10代。 20代の方々はパソコンやタブレット、スマートフォンに囲まれているデジタルネイティブであり、モニターの従事者といいます。仕事では無我夢中にやり終えたい。遊びでは今この瞬間を全力で楽しみたいという声が多く寄せられ、没入状態を切り離したくないというですね、ニーズをもとにこちらが開発されました。こちらですね、デジタルというわけでですね、e カルチャーを作るクリエイターとコラボをしております。まだ発売して1年も経ってないのですが、こんな感じ。 VTuber でチャンネル登録者292万人のキズナ愛さんえ小説を音楽にする最近急上昇のヨアソビさんなおヨアソビさんはこちらのゾーンとコラボ曲というものを作っておりまして「ハルジオンという曲ですねこちらすでにやばいです他にもですね他にもっていうかもう公式アンバサダーのゾンコキャラクターも生まれております Twitter も, も稼働してるそうですでですねこちら飲み物なんですよ 味はどうなんだって気になりませんかえ監督もですねこのデザインにすごい惚れて買った一人ですそうこれはインテリアじゃないんです飲み物ですえちゃんと飲みましょうというわけでですねエナジードリンクって言ってもですね、まあ、たくさん種類は出ておりますがこちらがですね特に推していますのがカフェインによる覚醒速攻型のブドウと持続型のパラチノースこの3つが多く含まれておりますホームページを見ますとインパクトのある独自テイストで喉越しの良さが になるエナジードリンクらしいですあとですね、思ったんですけども、このパッケージなんですが、結構でかいんですよ。なんとこちら 500ml、500ml です。なぜこんな大きく作ったかといいますと、実はこちら、よーく見てほしいんですけども、バージョン139と書かかれていいるのをご覧たただけましたでしでょうかなんとこちら、バージョンアップをしております。作業中なので、えっと、量は多い方がいい。多いときは、2本まとめて買うので、コスパがいい。という意見が多く寄せられまして、91% が飲み 切ったというわけでこの 500mL で正式販売されました実はこちらがですね発売される前に 1.00 というものが発売されておりますもっとインパクトが欲しいもっとエナジー感が欲しいということで味がですね改良されております2020年5月12日にゾーンとして正式販売されておりますバージョン 1.00 の時に寄せられた意見なんですがカフェインとアレルギンが増量されましてより エッいいいた味わいになっているそうです、えー、その他にもですね、こちらのみではなく、様々な、ね、種類が発売されました。最新作はですね、2020年2月に発売されました。こちら、ユートピア。はい、もう出ておりまして、今ですね、ガンガン上がっているインエナジードリンクと言われております。価格はですね、店舗にもよりますが、190円。見た限り、コンビニに行くと、必ずこいつが売ってました、まあ。でかくて黒いんで、すぐ目を引きます。 はい、というわけでですね、今回はこちらエナジードリンクゾーンを紹介させていただきました。実はですね、監督、こちらゾーンっていうものですね、全く知らなかったんですが、知ったきっかけがですね、3、2、1。パッケージが変わりました。どこが変わったかわかりますでしょうか はい、というわけでこちら、同じ商品なんですよね。バージョンも139なんですよね。上の方まず見ていただきますと、ネットフリックスと書かれております。で、横を回してみますと、はい、来たこちら、激推しのネットフリックスドラマ。 今の国のアリスとコラボししていましたそうコンビニ入ったらですね黒いから目がいっちゃうんですよねで今の国のアリスじゃんというわけでですねこちらへ購入しちゃいましたまあ動画を作るきっかけとなりましたこちらのですね今の国のアリスはですね期間限定商品で監督が見る限りもうすでに売っておりませんでしたゾーン飲んでいきたいと思います、うん、匂いはデカビタ覚醒おお 炭酸が効いてるなんか飲んだ印象としては甘いなっていう感じはしましたでもめっちゃ甘いっていうわけではなくそうデカビタに近いデカビタ好きな人はもうぜひおすすめですうん美味しい、うん、全然減ってないけど500で正解かもしれませんね確かになんか癖になるかもしれない黒いからですね中どうなってるかわかんないと思うんですけどもコップに入れたいと思いますこちらちょっとオシャンティーなコップでは入れてみたいと思います はいもうデカピタですねはい結構シュワシュワいってますうんデカピタ非常に飲みやすいですただ甘いの苦手な人は苦手かもしれませんがボロナビン C とか味がとても似ているかと思いますパッケージがなんか黒くてなんかこれやばい味するんじゃないと思ったんですけども中身はですね非常に飲みやすいです逆に飲みやすいでグビグビいっちゃいそう ただですね、これネットフリックス宣伝しますよって告知じゃなくて、ここを見ますとゲームがあります。はい、こちらオンラインゲーム会場はこちらと書かれておりますので、ちょっとゲーム入っていきたいと思います。ゲーム入りました。 Thank <phone> you. <rings> でですね、このチャンネルではですね自分の好きなものをおすすめしたい商品などを紹介しておきますのでぜひ他の動画もご覧くださいというわけで監督ラボの監督でしたではまた次の動画で会いましょうはいというわけでですね今現行で発売されてますこの5巻をですね飲み比べていきたいと思いますではですね早速なんですが、まあ、色も見たいというわけでですねこちらにグラスを5本買ってきましたバウチ